お花紙を使って、ひとふさの大きさが約60センチもある巨大なブドウを作りましょう。お花紙を7枚重ねます。真ん中に印になる折り目をつけてから、蛇腹折りにします。 はじめにつけた折り目を目印にして、外側になる方から切り込みを入れます。そこにワイヤーを引っ掛けてねじります。ワイヤーが飛び出ている方が内側になります。お花紙を広げて、一枚ずつ根元までめくっていきます。 最後までめくったら外側の一枚を残してまとめて持ちます。外側の花びらを丸く整えてから内側の花びらの形を整えると綺麗にできます。これを8個作ります。A3 サイズのコピー紙の上に花と花の隙間が開かないように。 少し重ねて並べます。もっとしっかりした紙がいい場合は、四つ切り画用紙を使ってください。位置が決まったら、液体のりをたっぷりつけて貼っていきます。お花紙をつぶさないように、隙間から指を差し込んで、しっかり押さえて貼り付けてください。茶色の画用紙で、 ふさについている茎を作ります茎の長さは20センチくらい幅は3センチくらいですこれを2本 T 字型に貼ったらふさの下に差し込んで重なる部分に液体のりをつけて貼ります 裏返すとこんな風になっていますお花紙を切らないように気をつけながら余分なコピー紙を切り取りますこの房に葉っぱをつけます 葉っぱの作り方は、お花紙で作る巨大ブドウと同じです。茎の裏側から貼り付けてください。上に飾っている一粒の大きさが8センチもある大きなブドウが、ミニサイズに見えるほど超巨大なブドウが出来上がりました。お花紙の色は、お好きな色を選んで作ってください。 大迫力の壁面飾りになること間違いなしです。